やばいうわ最悪やば い, やばいええまたあーーいおー止まったちょっとチャイちゃんお尻切るのひどいんじゃないのカリンちゃんレディにおならぶっかける方がひどいよねいやそんなことないじゃあみんなに聞いてみようよみんなどっちが悪いと思うほらカリンちゃんの方が悪いって 狩りのお尻蹴られてるのにみんな狩りの気持ちわかってくれない狩りが少しだけおならをしたらお尻を蹴っ飛ばされたいや蹴っ飛ばしたわけじゃないのじゃじゃじゃこの足何これはまだおなら落ちないようにチャイの足を線にしているのああじゃあじゃあそういうことだったのかじゃあ肛門の力を緩めようえー 最悪。